紅白リハ、マイリッド、ソロユニットで2曲披露、羽生結弦さんとの初共演に、心臓の高鳴りが。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。大晦日、第73回 NHK 紅白歌合戦、57.20 のリハーサル2日目が29日、東京、渋谷の NHK ホールで行われ、 三年連続三回目の出演となるマイリットが意気込みを語った。マイリットは同曲のウィンタースポーツテーマソングとして冬を盛り上げたフライハイを二年連続で歌唱。一発撮りのパフォーマンスで人気の YouTube チャンネルザ・ファースト・テイクでの歌唱も人気を集めた楽曲だ。また、マイリット×エイマー×イクタリナ×ボンディとしても面影を披露。 The First Take で生まれたサンウタヒ姫のコラボレーションその共演曲、面影のプロデューサーであるボンディを交えた特別版。面影は大切な人の身近な愛を歌った歌で、プロデュースしたボンディは、まさか僕も一緒に歌える機会があるとは思っていなかったので、ちょっと緊張もしますが、贅沢なステージを思う存分楽しみたいと思いますと話していた。マイリットは、 二回も紅白歌合戦で歌えるなんて本当に幸せでいっぱいですと笑顔。今回の紅白のテーマが、ラブピースであることを踏まえ、平和への思いを込めて愛をいっぱい込めて笑顔で歌えたらなと思いますと意気込んだ。リハーサルは非公開だったが、フライハイはより神聖な感じになった気がします。2年連続で同じ曲ですが、去年より飛行距離が伸び、 角度が高くなったようなパフォーマンスになっていると。面影はライブ感が楽しい。テレビではどこでも歌ったことない曲なので、初披露で私たち4人の楽しい姿、歌詞にも愛が溢れている。楽しさ、ピース、ラブをそのまま届けられたらと話した。フライハイは今年、 プロフィギュアスケーターに転校した羽生結弦さんのタイラ輪マサゴリンでの演技にインスピレーションを受けて制作した楽曲だという。今年はその羽生さんが審査員として参加しており、本人の前での初披露となる。本当に羽生結弦さんが審査員でいらっしゃると聞いたとき、心臓の高鳴りがすごく早くなりまして、羽生選手の演技を見て音をはめるように作った曲。 この曲で少しでも高く飛べますようにとエールを込めて作った。それをご本人の前で歌えることが本当に特別で、今までにないような気持ちで歌えるのかなと。緊張しますけど、ハブ選手や他の選手もそうですし、スポーツされていない方々にもエールを送れるように大切に歌いたいと思いをとろ。ハブさんに会ったことはないといい、ステージから。 ずっと見てしまうかもしれません特徴。今まで映像で演技を拝見して、インタビューで拝見して、その姿に感動して、たくさんの言葉に勇気づけられて励まされたので、もう会話なんているので、ただただ感謝を伝えられればと期待を膨らませた。73回目となる今年の紅白の司会は、大泉洋、橋本環奈、嵐、桜井翔。 同局の桑子真帆アナウンサーの4人が務める。昨年同様にベニ組、白組などの区別をつけず、司会の肩書きで統一する。大泉は3年連続、橋本は初の大役となる。桜井は嵐で5度経験し、個人でも2019年以来3度。桑子アナも2年ぶり4度目となる。ゲスト審査員は、嵐の松本潤。 プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん、プロ野球ヤクルトの村上宗隆内野手、サッカー日本代表の森康一監督、女優の足田恵那、黒柳哲子、福原遥か、歌舞伎俳優の坂東や十郎、アーティストの西村光道、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田とが務める。テーマは、ラブピース、みんなでシェア。 今年は2年ぶりに改修工事を終えた NHK ホールで開催。あり観客で NHK ホールで行うのは19年以来となる。紅白、マイリット、審査員の羽生譲さんに度緊張、ずっと見てしまうかもしれません。NHK のウィンタースポーツのテーマソング、フライハイを歌唱予定。 大晦日に行われる第73回 NHK 紅白歌合戦のリハーサルが29日に行われ、マイリットが登場。取材会場では報道陣からの質問に対応した。紅白出場は3年連続3回目で、昨年同様、NHK のウィンタースポーツのテーマソング、フライハイを歌唱予定。 タイラ・マサゴリンでも活躍したフィギュアスケーターのハニュユズルさんが審査員として紅白に参加することについてマイリットはハブさんの演技を見ながらそのジャンプに音をはめるように作っていった曲ご本人の前で歌えるのはとても特別で緊張しますと話し審査員席をずっと見てしまうかもしれませんとハイカンだ今年はツアーのほか フェスにも出演するなど、精力的に活動。尊敬する平原彩香さんに、ステージは祭りだよと言っていただけたことがすごく印象的で、一気に楽しくなりました。嬉しかったと一年を振り返って笑顔を見せていた。今年の紅白のテーマは、ラブピース n みんなでシェア。チルダで、司会は大泉洋と橋本環奈。スペシャルナビゲーターは桜井翔。